始まりました少量チャンネルのりょうですなんとしょうちゃんがダウンしてしまいましたまあダウンしたと言っても病気でちょっと具合が悪いっていうわけではなくてダイエットを頑張りすぎちゃったみたいでかなり疲れちゃってるみたいなんですよねしょうちゃんはまあ頑張り屋さんなので今回もね動画を撮りたいって言っているので今回こういう感じで回してます ではですね、えーちょっと翔ちゃんの様子を見に行ってみたいと思いますひょうにょうはーい翔ちゃん元気ないねどうした頭が回る<笑><笑>頭回らないし、記憶がでもね、あの野菜中心でね、食べてはいるんだけどね、うん、やっぱり食べたいもの食べれないから元気出ない感じ 力が出ないそっか今、まあ、何食べたいパスタポッポッポッパスタうん食べたいうんポッポッポッ食べたいよ<笑>食べたいよ<笑>そうだよね、うん、じゃあもう今日はさチートデイってことで、うん、だってすごいもう何キロ痩せたっけ八キロでしょ<笑>だってこの間動画出した時からさまた痩せたからさ頑張ったよ うん。<笑>いいと思うでまたさ今日自分をちょっと甘やかして次からまた頑張ればいいんじゃないのうんじゃあ今日はパスタ久しぶりにイエーイね<笑>クリームパスタがいいうんクリームパスタがいい、うん、うん。じゃあ作ろうかなお願いしますはーい 静かにしてもらっていいどれくらい食べる ?100100。100 100 完成しましたー。終了というわけで、うん、食べよう。うん、うん。食べる。食べてみて、翔ちゃん。うん、うん。どう？久しぶりのパスタ。うん<笑>うん<笑>うん、おいしい？うん。よかったー。 うまくくできたた、うんんよかった、うんうん、なんかっななににしてしててほいいいこととああるるも元気になる、うん、じゃあいいよ、うん、さ食べて、うん、やっぱりしょうちゃんのさおいしい。 もの食べた時のさ、あの本当に美味しそうな顔いいよね。うん。うん。やっぱあれなんだね。食べたいものをたまには食べないと元気なくなっちゃうんだね。そうだね。ね。うん、慣れっていうのもあるのかな。うんうんうん。うん。完食しましたー。お<笑><笑><笑><どう><笑>元気出た？うん。出ちあったよかった。少量。 そのかいっぱいなったうん、なったやっぱしょうちゃん元気な方がいいな本んうん、うんうん、ちょっと元気がないとやっぱりねすごい心配になっちゃう<笑>うんこうやってさチートデイみたいなの作ってさ、うん、ちょっとストレス発散みたいなした方がいいよねそうだねうんね頑張ってたもんねすごい偉いなと思ってうん うん、はい、はい、というわけで、うん、今回はですね翔、うんまあ、ちゃんが今までダイエット一生懸命頑張ってきたので、うん、ちょっとねシートデーということで翔ちゃんの大好きな。 クリームパスタを作ってどううん、元気になれそう、うん、大丈夫、うん、ありがとうねなんかこの間インスタだっけ、うんうんうん、なんかちょっとねあのそうそうそ う, そうあのつぶやいた時にね、うんうん、たくさんのコメントも、ねうん、ありがとうございま す,、ね、いますなんかいつも嬉しいよね、うん、なんか、うん、心配してくれたりとかさ、ね、応援メッセージたくさんもらったりね、うんうん、ありがとうございます、うん、心配おかけしましたね、はい、まあ無理せず、うん、ね、うん、やっていこう、うん、よかったうん、うん というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思いま す, います、はい。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますではま、また